守屋夢サイトフェスタオープニングのステージを飾りますのは愛宕中欅台中吹奏楽部の皆様ですそれでは皆様のご紹介をさせていただきます愛宕中学校と欅台中学校の合同バンドです子供たちは この日のために一生懸命練習を重ねてきました総勢80名による迫力ある演奏をお届けしますそれではあたご中欅台中吹奏楽部の演奏をどうぞお楽しみください